いつもご視聴いただきありがとうございます。 実はプログラマーポリオでございますと、はいうことでですね最近のオープニングを見ていきますと、ね、頭おかしいことしかしないんで今日はですねちょっと真面目にガメカツガメガメ会議をやっていきたいと思います、はい、でこのガメカツガメガメ会議なんですけれどもその視聴者さんがわからなかったこと、まあ、そのリーチ目だったり、まあ、その制御だったりわからなかったことを、まあ、私ポリオが実証検証していくコーナーになっております<笑> な, んかちょっと<笑>なんか久しぶりですねこのねコーナーね サプライズプリントの最後の記憶ないんですけど、はいでえー、と本日のお便りが、オンロさんから、えー、と一万役の解説をお願いいたしますと。一万役なんですけれども、このスロットガメラっていうのは、一番設定下がるのはおそらくね、この一万役なんですね。それはよくそうですね。画面の本気では、ね、よく解説しているんですけれども、通常バトルプラス一万役にものすごく設定差があります。はいえー、確すのが はい、これぐらいになってます。 実際はそのサライズ だ, だにこの確率で抽選されてるわけではなくえ通常モードから画面のモードに移行するときにものすごい設定差があるというふうに言われています、えっと、通常モードでの1万円プラスバトル名の当選率は確か 1% とか で, で、えっと、画面のモードでの通常のバトル名プラス1枚役は 11.8% で抽選されてるんでこれも全然違うんです、ね、だから高設定は画面のモードに飛びやすいで低設定域はもうひたすらもう通常モードをもうずっとループしつける 確定役しかもヒットしないよというような形になっております狭い役プラスバトル目なんですけどあの押す場所によってちょっと変わってきてしまうんですねというのは枠上に押すとあの設定差が 2.5 倍ぐらい3倍ぐらいあるんですけど、まあ、枠上に押さないそれ以外の場所と押しちゃうと赤棚がまあ滑っちゃってあの風水グッズみたいなあのバランのたまたまリーチメンとかになっちゃうんでこれだとダメなんですねしっかり枠上に押さないといけないんですけど、まあ、人間永遠と 悪意に落ちすぎるってことは、まあ、ほぼ不可能ですよね。まあ、だから、まあ、参考程度に。 通知を取っていいいただければいいかなと、はい、あ, あとねこれもすごい言われるんですけど表モード通常モードガメラモード超ガメラモードとあと別に連邦角っていうのがあるんですけどあのこれは全く別物の方角ですので、まあ、そこはねちょっとね難しいんですけど通常モードからガメラモードに当たって例えばガメラモード中で連邦が2回来る連続でくるとするじゃないですかそうすると2つの方角を超過することになるんですよでトータルした通常パトルメプラス 1万円の合算の確率はこちらになってましてと、えー、ころまでポート出てると思うんですけどガメラモードだけだと 11.8% ただここに連合区がつくと 50% ぐらい一気に跳ね上がるので ガメラモードが入ってるなって言ったらもうここはもうたきのこの0役、うん、2年をう期待しましょうっていう風な形になっています、はいまあ、しかしですねしっかり枠休に行ってましても全国的なデースを見ると、まあ、ディスクとか、まあ、バーンスとか、まあ、ガメラもそうですけど 1.0 台ですからね設定はねだからまあほんにねその設定しやすくやる意味があるのかっていうとこれはねありますなんでかっていうとスロットっていうのは ギャンブルではなくて、遊戯だからですだから、みんなが楽しめればそれでいいんですよねギャンブルじゃないんですよあの、日本のギャンブルは20歳からですからねあの、スロットはこれ18歳からですからはい、だから僕は ど, どんなエえばとかにどんな言もばこれはもうギャンブルではないので、はい、まあ、あの、もしねあの、疑いがあるのであればあの警察の方にねおまわりさんにあの、スロットはあのい、ねそろそろ、そろそろねもうねあの仕事も戻ってくれっていう風に、ね、言われついてるんではいそろそろね仕事に戻りたいと思います はい、それでは実践スタート頑張ってみましょう<音声>あじゃあ今日ちょっとお名前だけちょっと羽根、はい、太, 太郎さんでゆウマイポン置いてもらっていいですかね<笑><笑>うわーちょっと待ってこれきつくない いやちょっと待って待って<笑>待って待って待ってはい、はい、じゃああなたも真ん中ですね、はい、でもちょっともう見た感じもやばそうですけどねはい、はい、じゃあちょっと真ん中お願いしますああそうだ う, ーうわちょっと待ってこれ無理でしょ<笑>はいありがとうございますこれで頑張ってまいります今日もねまたね麺治郎さんじゃなくて、ね 引いてもらったんでね道内に成立まで帰らないんだけど今回はだいぶ近そうちょっと今日は閉店まで行きそうだけどどうしようかな中断地理があるんだよな可能性があるのがこの右下がりだけなんだよねー中断地理ってほがい回もないんだね今まで重オーマスキルがないんだよねいやマジか隣の台が開いちゃったわ<笑>隣ちゃったわ隣の台が サイズ1万円打ったんですけど順押してえ何が面白いのか分からなかった1万円でしたわでえっとお金がなくなりましたんで銀行行ってきまーすはあ 珍しいんだよせっかくしてもこのモードに1個ずつ少ないからここはもう当てないいけないやつボーっとここ行来たぞ な, ないけどねみたいなの言わないから、はい、これ完全に化けなんだ よ, <音声>だよねー。あ、まあまあまあ<音声> <笑>お前のこと親の顔ほど見たわと思ってたら当たりました。<笑><笑> 太陽だよねはい遅れたと思うんだけどいやーこれ遅れてるこれ比較だねー前回ね実はね遅れて議論揃ってね何もなかったんだよねちょっと<笑>素材どっか行っちゃってカットしちゃったけどはい当たりましたあ い, いねうわマジ ¡Gracias!、Sí, 二角は俺いただきました。この時点でつったら二角なんだけどね。めっちゃいいじゃなこれ。めっちゃ当たります。<笑>初めましてですかね。始まましたですね。撮影で毎回渡してもらってます。いやいやいやちょっと以上あのステッカーの子ありますんで。さすユーチューブやってるんで。ん自分もユーチューブやってるんで。面<笑>白ですか。<笑><笑>えっとそれ見たいんですけど。お名前は群馬のヤンキー。群馬のヤンキ ー, ンキ ー, ー, ー。ちょっと調べておきます。 あらららああああす当たったー。多かったー 二人の小ほんだも丸ー本当にいいとビンゴ取れないんだけど。どうなってんの の勝利<笑>ここだな今日の分かれ 1000ゲームぶりぐらいか。 あ、ま、と16ゲームぐらい遅かったなー。<笑> 初めてたこれ、えー、っららいいなななから疲れ疲れれしてくよよよ終わすスン、えー終わすこれえー、あーあーあーあああああああああああ 段中段以外だったらこれはもう二角でしょうよし来たートライ たどだいどま<笑>これめっちゃ行かなかったら超カメラねですよね<笑>ですよねいや最後森 だ, だったんだからよしこれの方も乗れたよしあっ前を越えてんだから<笑> 富士さん許そうもう富士山行こうもう登ろう登ろう でうん、多分ね4ぐらいはあるんじゃないかなと思います、うん、まさかビンゴのために回したらね設定サインが出ると思わなかったんですけどまあ名古屋ではなくね福岡の富さんの方に行きたいと思いますお疲れさた はいということで、はい、お疲れ様でしたお疲れ様でしたあのちょっとびっくりしましたね最初ね、あのガスタンね、300分の1だったんですけど見事にそこからね、覆ってそう、ビッグできないから俺もあれだってーなーと思って帰ったんですけど<笑> そ, うそう、まさかの名古屋沖からの4否定ということでまあ、3は、えー、と5は6というと多分ね、5です ね, ですねうん、多分ね、5, 5でしたじゃあ、今日の収支にちなみにえっ、ー、とね、今日の収支がえっ、ー、と、東雲市が、今日じゃないんだよね<笑>今この山の中だしね<笑> 今日の収支が、えー、っ と, <音声>、えーっと<音声>、ごめんなさい、ちょっと忘れてたんで、<音声>この辺、ん、キラップ出してくださ<音声><笑>、ねはいま、ね。残念ながらね、ちょっとね、ワンピングできなかったんで、もう2回目でもできなかったんで、<音声>ちょっとお約束通り、<音声>富士山に行きたいと思います。すいません。で、やっぱね、ちょっと1人だと、ちょっとね、もう死んじゃうんで、失礼 と, ということで、<音声>はい、誰ですかあなたマイロです 多分ねちょっとね若干で、ね、見てる方もいると思うんですけど多分知ってる方いらっとしちゃってるけどね、うんうん、あでもね、まあ、一応ねあのカメラの、うん、皆さんに一応自己紹介だけちょっと一言、うん、ねなるほど、ね、はいは、うん、<笑><笑><笑>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうちのカメラマンは一応条件がありまして、うん<笑>はいはいはい、あのね。 中学生と一緒にねあのディズニー行ってないと入れないっていうね条件があってそこのところはどうですかクリアしてますすす内定でで<笑><笑>イブホワイト企業です<笑><笑>はい、ということでね、あの今回は二人で、ね、ちょっとあの富士山登ったりすると思うんですけど、一応ちょっとねあのビンゴの方はちょっはここで終わりということで、はいはいはい、またあの富士山登りましたらねあの続けますんで<笑>、はいはい。はい、ということで、ここら辺で締めたいと思います。 お疲れ様でした